はい、3週目3回目のビデオです。自分で動画を作るということをやっています。で前のビデオでは、ね、いろいろな方法がありますよという話をしました。で、ここではですね、あの、ルームでの録画の仕方について話します。で、うん、はい、そうですね。で、ルーム。 の特徴。まず、とっても手軽に録画できるということ。それと無料、でもね、無料バージョンは5分までしか録画できないんですね。はい。ただし、教育機関のアカウントがあれば、アップロードすることが、アッ プ, アップグレードすることができます。うん、で、無制限でできるかな、うん、ちょっとそこは調べてください。で、えー、あとね、 私の場合、PC の音が入らないんですね。こうやって話す音は入るんですけど、PC の音をそのまま入れるということができるという人もいるんですけどね、私はちょっとやり方がよく分かりません。まあ、とにかく手軽にこうやって話すことを録画するには、とっても手軽なツールです。では見ていきましょう。えっと、Zoom はあの、これだ、Chrome のエクステンションなんですね。 Chrome のエクステンションというのは、まあ、日本語でいうと拡張機能ですね。うん、拡張機能、まあ。じゃあちょっと検索してみてください。Chrome エクステンションとか拡張機能で検索すると出てきます。Web ストアですね。はい、日本語になってますけど。じゃあここで、ルーム、はい、検索します。 そうすると、こここにありまますすすね room chrome はいれを押しそうると私はもう Chrome に入っていますから、Chrome から削除しますが出ますが、まだ入ってない人は、Chrome に入れますとか、なんかそんなことが出ると思いますで。それを指示に従って入れたら、ここですね、このアイコン。ここにあるのが、あの<笑> クロームのエクステンションです。ね。えー、っと、まあ、使ってる人もね、たくさんいると思いますけど、とても便利ですね。例えば、私が使ってるのは、ポップアップの英和辞典。ね、なんだろう。こうやって合わせるだけで、あれ出ないかな。なんか英単語とかを、 これは画像だからじゃないか。まあまあいいです。はい。ね。はい。すいません。英<笑>、ね、単語出てきたりとか、あとなんだろう。こういう、これ今使えないのか。なんか落書きするのとか、あと こ, うこれは便利ですね。LINE とか、テレグラムとか、ね、ここに全部入れられます。であの、Chrome の拡張機能を使う一番の利点は、前も言いましたけれども、 グーグルにログインをすればどの PC でも使えるということですね。例えば録画をするソフトっていうのはたくさんあります。でもそれパソコンに入れますよねそのソフトをね。そうするとそのパソコンを使わないと録画できないわけですね。でもこれだったら自分がどのパソコンを使っても自分の Google ID でログインをすれば、この拡張機能が出てくるんですね。だから、デバイス、まあ、使う機械ですね。によらないということですね。はい。まあ、それはいいです。はい。じゃあ、ここに出てきました。はい。じゃあ、これで録画をしてみましょう。例えば、じゃあ、今ね、この使ってる、なんですか、えー、っとスライド、これを録画するときには、じゃこうしますよね。押したら、 出てきます画面が、ルーム画面が。で、ここには左下にこう顔を入れようと思えば入れることもできますけど、まあ、消せばいいんですね。嫌な人は消せばいいし、大きくしたい人は大きくすることもできます。まあ、消したい人は消せばいいですね。はい、消えました。はい、で、全部指示に従えばいいんです。スクリーンカメラ。まあ えっと、カメラはもう消しましたからね。ここを選べば、スクリーンだけにするか、カメラにするか、だけにするか。私はいつもここは触らないで、ここだけ消しています。で、フルデスクトップ。これデス、この画面に見えるものを全部録画するか、それともタブだけ。今のタブだけ録画するか。タブというのはこれですね、ここ。例えば、このタブだけ録画したいという場合は、これを選べばいいんですね。 では、まあ、これを選んでおけば、大は小を兼ねるようなものなので、まあ、いいでしょう。はい。あとは、まあ、これは、ね、録音するときに、あ、声をどれで拾うかということですよね。まあ、自分の使うマイクを選びます。あと、カメラは、どれを使うか。ね。まあ、そうですね。はい、カメラ2台、3台つけてる人も、まあ、あまりいないとは思いますけどね。 えー、はい。あとはまあいいです。ね。あ、すいません。これちょっと。まあ普通はこうなってるはずです。最初はね。隠れていて、こんな感じ。まあこれは開かなくても別にいいです。ね。えー、消しとけばいいですね、はい。で、これでスタートレコーディングをすると、もう始まります。で、今私は、 あのモニターを2つ使ってますので、どっちを選ぶというのが出てきます。で、まあ、このモニターを選びます。はい。で、録画が3 2,、2、1、スタートします。はい。今、録画されています。これ消しますね。はい。で、ここでね、スライドを、今、全部、皆さんが見ている画面は今、録画されています。ね。はい。皆さん、こんにちは。とね。 はい。じゃあ課題しますよ。とかね。はいはい。じゃじゃじゃじゃじゃてやりますね。はい。で、授業っていうか、録画が終わりました。そうしたら、どれを押すのかな。これを押してもいいですね。フィニッシュレコーディング。でもいいし、ここを押してもいいと思います。この右上のね。はい。じゃあ、ここを押します。はい。録画が終わりました。はい。ね。そうすると、こんな画面になります。ね。 これを、じゃ見てみましょうか。はい。今、録画されています。これ消します。あ、すいません。音聞こえるかな。えー、はい。で、ここでね。すはいはい。OK ですね。じゃあ、これをダウンロードすしたら、この、皆さんのお使いのパソコンにダウンロードできますし、あと、ダウンロードじゃなくて、コピーリンク。こうすると、 リンクコピーされて、例えば、ね、このリンクを送れば、誰でもこのビデオを見ることができますね。はいいいですか、ね、だからふに2通りありますね。ダウンロードするか、URL を取得して、それを送るかということですね。はいで もしあの Google スライドにつけるのであれば YouTube に入れないとだめなんですね。YouTube に入れるか Google ドライブに入れるかどっちかなんですけれどもまあまあそれはまた後で説明をします。とにかく、ね、あのすぐに共有することもできるしダウンロードして PC にこの動画を入れることも 可能です、はい、というわけで、ねあの、動画を作る方法、このビデオでは、ルームですね、ルーム2のビデオの撮り方について、えー、話しました。で、オーサムスクリーンショットとか、あといろいろあるんですよあの、Chrome の拡張機能には、そういう動画を撮るあのものがたくさんあります。で たださっきも言いましたけど、なんかいろいろね、無料バージョンは5分までとか、だいたい無料のものはそういうものがあります。あとですね、教育機関のアカウントがあればアップグレード可能って言ったのは、えっとね、例えば、ルーム、あ、エデュケーションで出ましたね。これ検索するとこういうの出てきます。で、ね、ここに、 これをすると、皆さんのなんかこう、なんかいろいろこれに従ってやれば、教育関係者の人は5分制限がなくなるかなと思います。私の場合は、多分、というか、こう見たら分かりますよね。これ制限がある人は、ここに制限が出ます。でも私は出てません。私は申請しました、教育。CJCC は教育機関なので、それでやっています。 はい、いいでしょうか、はい。というわけで、ズームあー、ズームじゃない、ルームの説明をしました。はい、じゃあ次は、ズームですね。ズームでの撮り方の説明をします。はい、お疲れ様でした。